エリザベスのコスチュームがチェンジしただが、戦闘力も防御力も何も変わらないいや、むしろ下がったお色気とかが2くらいアップしてるんじゃないのいや、そこは前のコスチュームの方がいいって人も…お前の好みでこの服になったんだろでも、こっちも捨てがたいボロボロじゃねえかそれもまた一挙いい加減にしろ次回、七つの大罪眠れる森の罪